どうもエンジョーライフのくにさんです今ですね私は台湾の台中に来ております今回のご紹介なんですけどもこちらのね 後ろの方の黄色と黒の文字で書かれてる肉と卵のトーストを挟んだサンドイッチみたいな海中ではすごい有名な朝食でよく食べられるトーストですねのお店に今来ましたこちらはね他のユーチューバーさんとかでは私が見た限りだと何個かは掲載されてるお店みたいなので私もね今回ここ初めて来たのでどんな感じなのかっていう部分もちょっと気になってみたのでちょっと来てみました あとは味ですねあと金額的なところを紹介していければなと思ってますそれともう一つなんですけど もう一つはこちらの地元の私の知り合いの方がよく行かれてるチェーン店のこの肉と卵のサンドイッチそれもあるのでその2つをね実際に食べ比べをしてみたいなと思ってますではねこちらの方の注文の仕方は紙をもらってそこに記入をして最初に渡すっていう形なんですけどもとりあえずメニューの方をちょっとご紹介したいと思いますそれではメニューの方の紹介に行ってみます ではね、お店の入り口の感じはこんな感じになります今ねこんなめちゃくちゃ並んでるんですよやっぱ人気店なんですねこんな感じでここでちょっと見づらいかもしれないけどめちゃくちゃ並んでますさすが有名店だなっていう感じですまあ外観はこんな感じですではね注文のシートのご紹介をしたいと思いますシートはねこんな感じで注文シートになってます、はい 今回頼むのは定番の45って書いてるこれ45円肉玉子土のつかさと書いてトーストですね今回頼むのはこれですはい日本語表記とかないので注文するのにはちょっと悩んじゃうかと思うんですけどもまあ観光客の方がね食べるんだったら多分定番のやつを食べる人が多いかと思うんで45円と書いてる一番上のやつですね今回はね一応これを注文したいと思いますはい ではね近くの公園の方に来てね、こちらの方で食べたいと思ってます、これがね、注文した先ほどご紹介したお店の肉、卵のサンドイッチですね、こちらをご紹介したいと思います。なんとね、中身なんですけど、こんな感じで肉が入って、で下に卵ですね、こんな感じで入ってますすすででで食パン自体も結構ふわふわですよ結構構ふふわわ柔らかいです、ねはいいいねねじゃあた、ね、ただきたいと思います。 はい、うんあんな肉自体はんか独特な味付けですね、まあ、こっちの台湾の方だと定番的な独特な香辛料の味ですねでパンのちょっと甘めレシピはいな、うんか朝食には確かにいいと思いますうん こ, んにちはこれは食べた場所なんですけど状態こんな感じですね結構シンプルですね味はそんなに癖はないですうんあと日本人の人にも好まれて食べれるような味だと思います大体いいこれに豆乳をつけて、まあ、食べるのが一般的らしくて大体いい朝食で100円360円以下ぐらいな金額で朝食は抑えるような形をとってるのが台湾の方だと一般的らしいです ではね、お店の方を紹介した肉玉のトーストですねの紹介はこんな感じで以上になります次はねこっちの地元の方が一般的に食べられている肉玉子トーストそちらの方をね紹介したいと思いますはい、次のトーストの紹介はこれがね「喜ぶ僕と書いてあるお店ですこれがこっちの地元だとチェーン店フランチャイズ展開されているトースト屋さんの肉玉子トーストになりますこちらの方をご紹介したいと思います こちらはね1個50円じゃあこちらもね開けてみて紹介したいと思いますはいではねこちらのトーストの紹介になりますけどもこんな感じのトーストになります肝心な中身です中身はねこんな感じになってますちょっとマヨネーズかなマーガリンかなんかちょっとわかんないですけど ちょっと甘いソースとマーガリンと違うかなこんな感じで卵が乗って基本的には最初に紹介したところと大差ないですじゃあこちらをね食べてみたいと思いますはいじゃあいただきます、うん、さっきのお店のと比べるとこっちの方が甘さは控えめ で、お肉についてた香辛料がね、こちらの方も抑えめになってるので、どちらかというと、こっちの方が私は好きかなと、うん、思います。食べた場所なんですけど、こんな感じで、パンもね、まあそんな大差ないかなと思います。はい 基本的に混みですねでも有名店の場所だと結構並んでるので若干待つような感じでお店の前の道路沿いが結構混んでるので気軽に行くんだったらこっちの後の紹介したねこちらのお店ですねの方がいいかなと、うん、最初のお店は観光のお店にもなっちゃってるので、ねまあ、味は大差ないけど混むしこっちの方がよく行ってるっていうことです、はいぜひともね 海中の方に来られましたらこれね食べてみてくださいそれではね今回の台湾の朝食のトーストのご紹介になりますはいそれではね最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこれからねどんどんね台湾のねグルメ関連観光地もあればご紹介していこうかなと思っております この台中、ね、まあそんなに YouTube の中では台北と比べるとちょっと少ないので最近日本人の方の台中が台北の方が一通り情報が潤ってきたんで、ね、次は台中行きたいなっていう方が日本国内の人はどんどんどん増えてるような形なのでそれに先立って私は台中のいいお店あればなっていう形で紹介していければなと思ってるので今台中の方に来てます。 中関連ですね気になっている方は一生懸命情報を見つけていこうかなと思ってますのでもしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそれとねこの動画がねためになったよっていうありましたら下のね評価ボタンを押していただけると大変ありがたいですそれとね Facebook、Instagram、Twitter この3つね概要欄の方にも貼り付けてありますのでそちらの方もねフォローとかしていただければありがたいですそれではこの動画は以上となりますそれではまたバイバーイ